どうもです今回もやってまいりました「突撃隣のライダーさん」「突撃隣のライダーさん」という企画はですねその場にいるライダーさんに声をかけてそのまま、えー、愛車を紹介していただくという一期一会の企画になっておりますでは行ってみまーすこの日俺は2人の青年と出会ったそして彼らにこう問いかけたんだ 君たちのマシンを紹介させてくれないかってね。はい、今回ですね。ご紹介させていただくバイクはこちらになりまーす。はい、僕だレッドアールエボリューションでございます。えー、映, 映ってる大丈夫？映ってます。映ってます。はい、こちらですね。レッドアールエボリューションでございます。ではね、こちらのですね。バイクの方を詳しく見ていきたいと思います。 はいまずですねボディーホ ワ, イト ホ, ワイトホワイトのボディでございますホワイトのボディにステッカーがペッと貼ってありますね小野さんすいませんこのステッカーのこだわりとかあるんですかいや<笑><笑><笑>適当に適当に貼られたみたいです<笑>適当にもうかっこいいなと思ったやつをペペ ペ, ペ, ペって貼っていったんですなるほどありがとうございますはいフロント見ていきたいと思いますはいシングルディスクですね こっちはノーマルのシングルディスクになるんですかねはいノーマルルのシングルディスクになります。で、上にバーンと上がっていって、ちょっと気になったのがこちらですね、ミラーになるんですけど、このミラーはどこのミラーとか分かられますか、タナックス、タナックスミラーらしいですね、タナックスミラー、おしゃれなミラーですタナックで、ここ、グリップですね、グリップもですね、えっと、六角グリップ、はまってますはい六角グリップです。 ーの、こう着て、ノーマルシートですね。で、なんといってもですね、このテール、テールついてまーす。テールがね、かっこいいよ、これ。俺の若い時もね、別格だった、ゃ 茶, 茶。絶壁系とか ZR って、このテールがね、何歳いいのよ。もうこう、テール目的でもう、みんな、これ欲しがってた、このち茶を。っていうぐらい人気なゃ茶でした。本さん、これ何年式になるんですか 最初から。はいででーんとこれエキゾースト見ていくとチャンバーチャンバーはまってますこちらどこのチャンバーになるんですかベリアルベリアルベリアルのチャンバーがはまってますベリアルですねーあとからちょっと音の方も聞かせてくださいケツいきます こ<笑>れ<笑>特攻一番木がいんだけどこれ何特 攻, 特攻しちゃう感じです か, いやかいとい思う<笑>でもなんか<笑>この辺ちょっと何か雑巾の匂いがするねはいあのケツ持ちとかじゃないあ全然<笑>あケツ持ちとかないけど特攻一番木みたいな、はい、まあいいっすねこれ自分でこのなんか白のベラベラははいあ作ったんすか、はい、ええー、でもこれいいっすねおしゃれ ここに白チョウで書いてます。I love 2スト I love ストローク、はい僕もですね2ストローク大好物です。次ですね、リアサス、見ていきたいと思います。はいリアサスはです、ね、青の、こちらは純正ですと YS...、YSS のリアサスがはまってます。個性があふれる、ZR <笑>、エボレーションになってますね。いやー、本当いい、出会えてよかった、ちょっとエンジン指導、お願いしてもいいですか。 ハンバーガーはい い, ということです。あ はい今回ですねご紹介させてもらったバイクはですねで ZR エボリューションでございます楽しいねやっぱりなんか50のスクーターってでしかもなんかツー通常なとこがいいんですよもうツーサイクルって今もう作られてないからツーサイクルのスクーターはレアですお久しぶりこのチャンバーからの配信を聞いてちょっとね胸高鳴ったんですありがとうございます動画ですね最後までご覧いただきありがとうございます